はい、こんにちは。猫井優奈です。今日はバーチャルモーションキャプチャーにおけるトラッカーを個別アサインする方法について紹介したいと思います。どういうことかと言いますと、私今頭にトラッカー、左手にトラッカー、右手にトラッカーとですね、普通だったら頭はヘッドマウントディスプレイで、両手はハンドコントローラーなんですけど、全部トラッカーにしちゃってます。こういうことをやりたいときは、頭に どのデバイスを使うかというのを選択してあげる必要があるので、それの紹介をします。他にも、いわゆるフルトラッキングで腰や足にトラッカーをつけている人も手動設定すると自動認識でたまに起きてしまう、ウィッチみたいなのがなくなるのでおすすめです。それでは、接続やり方を紹介します。 バーチャルモーションキャプチャーを立ち上げた状態で詳細設定を開きます。自、はい、動設定するための設定項目はこちら、トラッカーを割り当てを開くです。そうするとこんな画面が出てきます。こ, このトラッカー一覧の部分はですね、バーチャルモーションキャプチャーが認識しているデバイスを示します。 一般的にはチーム m v r が認識しているものがそのままここに出てくるはずです。出てこない場合は一旦バーチャルモーションキャプチャーを再起動してみましょう。あとはとても簡単で頭に設定したいデバイスをこの中から選びます。で選び方なんですけど今頭なんで私ブンブン振ってるかというとどれが頭のトラッカートラッカー今3つ検出されてますよね。 その中でどれが頭のトラッカーかわからないので、こうやって頭だけ動かすと、動かしたデバイスが緑になるので、それで探しています。次、左手ですね。メニューを開いた状態で動かして色が変わるので、これで選んできます。C1219。今度は右手。腰とね、足とかだと結構同時に光っちゃって難しいんですけど、自分でデバイスを装備する前にこうやってブンブンって振って、 選択するといいと思います。はい。これでバーチャル VTuber 風の撮影が簡単にできるトラッカー3つのセットが出来上がりました。で、この状態でですね、設定を保存してあげましょう。実は、詳細設定で書いた設定についても、今の個別設定したやつって設定に保存できるんですよね。これ保存し忘れると、 バーチャーモーションキャプチャー起動するたびに毎回やらなきゃいけなくて面倒くさくなっちゃうので、セットを作ったらこんな感じで、今回は3点トラッキングで、オンリートラッカーとか名前つけますかね。はい。こんな感じで、いいですね。 じゃあ実際にもうサクッとキャリブレーションしてみましょう。キャリブレーションは、白の玉は基本的に無視してよくて、キャリブレーションしたとこがゼロになります。この白玉は、参考値なので、いきます。3、2、1。え OK ですね。こんな感じで、 3点トラッキング、トラッカーだけでやる設定が組み上がりました。ここ以上で基本は同じ終了となります。もう画面に沿ったままやっていただくだけなので、とても簡単かなと思います。ここからはアディショナル編、おまけ編ですね。機回以降どうやって起動するか、設定を読み込ませるかというところなんですけれども、ま 簡単です。さっき書いた設定を読み出すだけで OK です。よいしょ。今起動したてですよね。なので VRL も読み込まれてませんし、トラッカーのアサインを確認しても自動の状態になっちゃってますね。これを全部やり直すのは大変なので、さっき書いた設定を 3.willytracker.json 開き直すと、ドン。さっきは VRM 読んだ状態とトラッカーの設定だけをした状態で設定の保存をしました。なので、それがそのまま、こんな感じで、設定読み直すだけで戻ってきます。なので、普段使う設定ファイルは、 こんな感じでですね、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、自分用の3点トラッキング用、フルトラッキング用、ビートセーバーで使う時のトラッキング用とか言って、設定を使い分けるつく、設定を何個か用意して保存しておくと、次回以降は目的に沿った設定ファイルをロードするだけで OK です。あと、 あるあるトラブルだと思うんですけれどもそれについて紹介したいと思いますよいしょ見ていただいた通りにトラッカーを個別にアサインするので通常だと自動検出だと思うんですけども 個別にアサインしているので、逆に右手に装備するトラッカーと左手に装備するトラッカーを間違えて入れ違えてやってしまうっていうパターンですね。今これ正常ですね。で試しに間違えた方法でやってしまう と, ちょっと、ね、怖い現象が起きます。具体的には左手と右を入れ替えてみたいと思います。 とこれですね。はい、入れ替わっちゃいました。えっと、トラッキングするデバイスが反転しちゃっているので、こんな感じでちょっとホラー画像が上がっちゃうという形ですね。こういう風な映像ができちゃった場合は、大体トラッカーを付け間違えていることが多いです。慌てないで、普段使っているトラッカー、右と左、逆になっていないかなというのを確認してみてください。トラッカーにね、なんかシール。 あって右左とか書いておくと、あの取り間違えないで済むと思います。では、簡単ですが、バーチャルモーションキャプチャーの進んだ使い方で専用トラッカーの割り当てをする方法を紹介しました。以上です。